ドルーリー・シュエイリ・ハレの国岡山駅伝で3区改装、ズバ抜けている。記者も驚く走り。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。第12回、ハレの国岡山駅伝競争大会が岡山市内で行われ、各市町村地区対抗で熱戦が繰り広げられています。 駅伝競技を通して地域の連帯感を高め、駅伝競合圏岡山のさらなる競技力の向上を目指そうと、岡山陸上競技協会が主催して行われているものです。 午前11時にスタートしたレースは、岡山市中区の旭川百軒川ランニングコースを折り返す急区間 42,195 キロのコースで行われ、岡山県内の各市町村地区の中学生高校生社会人らで構成されるチームの選手たちが、助けをつないでいきます。中でも注目を集めていたのは、 中学生女子が担当する3区3キロを走った津山市チームのドルーリー・シュエーリ選手、鶴山中学3年です。15日に行われた都道府県大港女子駅伝で17人抜きと驚異の走りを見せた中学3年生の外線団に沿道からも大きな声援が送られました。 走りを見た RSK の記者は、ドルーリー選手の走りは断突で速い、ズバ抜けている、と話しています。速報では5位でタスキを受け取った津山市チームのドルーリー選手は区間新記録、これまでの記録を10秒更新する9分40秒、を出し3人抜いて2位まで順位を上げました。RSK 採用放送。ご視聴ありがとうございました。